で踊る曲は、あっさけのよさこいチーム、チームアゲモンさんの曲、おめでたいを、えー。ひな祭りが近いということで、ひな祭りバージョンを踊らさせていただきます。それでは踊り子、こまい、おあげも、おめでたいを。 雲多風さすら風雲はたかいあきたいのにたかのうはいはいはいのの、ま、は元元まいはいはいはいははいはいははいはいははいはいははははいい I'm not gonna l you、mm -hmm. えー、ありがとうございました。ののいた続いて演舞いたします曲は